ちょっとの失幸せでもないようにマシなのさ思い方で変わるな見逃しがちな幸せも大きな幸せとなり幸福感で満たされる いいこととあるるはずだと願って「ものちょっとでいいから本気で探してみれば必ず何かあるはずさ」「実感ないほどのことでも感じることを忘れたらその瞬間 知るわけ。速いやがなことを学ぶためさ。